対人間際ということで、もう完全にやりたい放題ですよね。どうも、政治いろいろの学部です。1月中旬から下旬にかけて、中東歴法に踏み切ったムンジェイン大統領。手土産げなしとも言われている中東歴法ですが、なんとここに来て、ムンジェイン夫人の 極秘観光がばれてしまい、物議を醸しているようです。極秘というところがまた意味ありげですよね。2022年2月4日付、朝鮮日報からの引用です。ムン・ジェイン大統領は先月中東三カ国を歴訪したが、これに同行した妻のキム・ジョンスク氏がエジプトでピラミッドを訪問していた事実が明らかになった。 観光だとの指摘が相次いだことを受け、聖華台は3日、エジプト政府からの強い要請があったと説明した。聖華台は今回の歴訪後、随行団からコロナ感染者が出ていたことも後から公表した。キム・ジョンスク氏は19から21日にカイロを訪問した際、エジプト文化大臣と共にピラミッドを訪れたという。ムン大統領は 他のスケジュールがあったため訪問しなかった。通常は首脳のスケジュールは公表される。ムン大統領がサウジアラビアで世界文化遺産に指定されているサウジ王国発祥の地とされるリルイヤ遺跡を訪問したことも公表された。しかし青瓦台はキム・ジョンスク氏のピラミッド訪問については知らせていなかった。青瓦台はピラミッド訪問を 非公開とした理由についても、両国による協議の結果としか説明せず、具体的な内容は明らかにしなかった。ただし、今回の歴史法に同行した青瓦台の卓氷民議院書記はこの日フェイスブックに、エジプト政府はキム・ジョンスク夫人だけが行くことも、それも非公開にすべきという事実についても非常に懸念そうだったと伝えた。韓国側が 非公開を要請したことを認めた形だ。タク秘書官は、ムン大統領がピラミッドに行かなかったことについて、攻撃や極快が当然予想されたためと説明した。とのことで、いかがでしょうか。呼ばれてもいないのに、全くの使用を優先させ、エジプト訪問を強行したムン・ジェイン夫人、キム・ジョンスク氏。しかも、訪問の動機が ピラミッドを見てみたいということだったみたいですから、もはや怒こることすらバカバカしくなってしまいますよね。の句が告げないとはまさにこのことです。あろうことか、キム氏は今回のエジプト訪問を最後の卒業旅行と位置づけていたそうで、訪問先でのスケジュールを絶対にやりたいことリストとしてノートに書いていたとの情報もあります。 修学旅行を楽しみにする女学生じゃあるまいし、あまりに幼稚すぎますよね。対人間際とはいえ、一応は公務なのですから、観光旅行ではありません。さらに、今は新型コロナウイルス感染拡大の真っ只中。動くだけでもウイルスをまき散らすリスクがあるというのに、望まれてもいないエジプト訪問をわざわざ決行する意味はどこにあるのでしょうか。失礼ながら、 夫婦揃って残念と言いたくもなります。最大の問題は、ムンジェイン側が今回の訪問を極秘にしていたということです。エジプト側はむしろ日程を公表してもいいというスタンスだったにもかかわらず、聖華台としては一貫してこの件を秘密事項として取り扱い、ギリギリまで隠し通していました。夫人が単独で訪問することも極秘事項だったそうです。 要するに、呼ばれてもいない地域に無理やり押しかけておきながら、ここに来たことは絶対に内緒だからねと口止めしていたというわけですね。外交上の引き足りから言っても、これ以上のマナー違反があるでしょうか。受け入れる側としても意味がわかりませんよね。コロナのリスクがある中で、はっきり言えば、余計なことはせずに、さっさと帰ってほしいというのが本音なのでしょうから。 しかも訪問団の中から実際にコロナ感染者が出ているということで事態はさらに深刻です仮に現地で感染が爆発してしまったら国家レベルの責任問題になりかねませんこのあたりのリスクについてムン・ジェインと夫人はどこまで考えているのでしょうかここからは私の推測なのですが今回のピラミッド観光はムン・ジェインとしても寝耳に水だったのではないでしょうか しかし、可愛い夫人がどうしてもピラミッドを見ておきたいと言い張るものだから、仕方なく外交日程に私的な観光を組み入れ、側近には絶対に秘密だからなと言い含めておいた。内幕はまあ、こんなところなのではないでしょうか。大統領といえど、夫人のわがままには勝てないのですね。まあ、せっかくエジプトに来たのですから、ピラミッドを見たいという気持ちは、 なんとなく分からなくもありませんが、一応は公職にあるわけですから、しっかり歯止めをかけていただきたいものです。コロナ禍の外交という意味では、ムンジェインはこれ以外にも汚点だらけと言えます。2021年に開催された国連総会。この総会にムンジェインはパフォーマーとして人気アイドルグループ BTS を7人全員まとめて同行させています。 コロナ禍での国連総会ということで、それぞれの参加国には厳格な人数制限が設けられており、会場でも密を避けるような工夫が取られていたのですが、ムンジェインを含め8人以上での訪問たっては感染対策どころではありませんよね。ムンジェインと BTS の密月関係は2018年の時点から始まっていたのですが、この時も BTS メンバーに 本来支払うべき交通費、現地での食事代を一切支給せず、ただ働きさせたという疑惑で激しく批判されています。そもそも大ブレイク中の人気アイドルグループを国連総会などの国際舞台に連れ出すのは政治利用なのではないかという指摘もあるのですが、文在寅はこれを一切無視。ただ働き疑惑についても、諸経費は後々支払ったなどと、 苦ししいいい言い訳を繰り返していますともかく、今回の中東歴法によって外交の天才どころか外交の鈍んであることがはっきりしたムンジェイン。中東からもヨーロッパからも見放されているようですし、ここまで来たら退陣までじっとおとなしくしていた方が国益のためなのではないでしょうか。まあ、今更もう遅いでしょうけどね。ということで、